北がまた吠えているようですね。どうも、政治いろいろの学部です。北朝鮮の発言も相変わらずですが、韓国もアメリカに見捨てられないか心配のようです。まずはワウコリアの記事を紹介します。北朝鮮は、日本の海上自衛隊の護衛艦、 いずもを回収して空母化し、戦闘機による発着訓練を計画していることについて、危険な軍事大国家への動きと強く批判した。北朝鮮メディア、朝鮮中央通信は19日の論評を通じて、空母を保有しようとするのは、防衛の名のもとに周辺国を攻撃するための準備とし、危険な軍事大国家への動きと主張。 また日本は地域と世界の安全、人類文明を破壊する侵略国家への変身に突き進んでいるとした上で、日本の主な攻撃対象は北朝鮮をはじめとする周辺国と強調した。これを前に NHK など複数の日本メディアによると、岸防衛省は事実上空母化する海上自衛隊の出雲でアメリカ軍の協力を得て、 今年度中に最新鋭のステルス戦闘機 F35B の発着試験を行うと明かし、さらに具体的な実施時期など調整を進めていく考えを示した。とのことですが、護衛艦出雲の回収に関しては海外でも話題になっていたようですね。出雲はヘリコプターを最大14機まで乗せられる構造になっており、自立上の空母と言われていることは事実です。 日本の海上自衛隊は軍事力が世界トップクラスと評価されることもありますから北朝鮮も動向が気になっているのでしょう。ちなみにその海上自衛隊ですが、隊員は5万人、艦船の数は150隻以上、航空機の保有数も300を超えます。中でも28隻ある大型艦船や600から800メートル先行できるとされている潜水艦は いずれもお隣中国を超えるレベルです。中国が保有する日本と同じレベルの大型艦船は13隻。潜水艦の先行は300メートルまでと言われていますから、日本のレベルがいかに高いかわかりますね。しかしまあ、北朝鮮が日本に対して危険な軍事大国家への動きとのコメントですが、日本からしてみれば周辺国がやれ核兵器だの。 ミサイル開発だの騒いでいるから、こうでもしないと気が気ではないのですがね。我々の核兵器開発を黙ってみてろとでも言いたいのでしょうか。まあ、日本の防衛力向上を評価してもらえたとプラスに捉えてもいいかもしれませんね。どこかの国みたいに内政干渉するなとでも言えば黙ってくれますかね。そういえば、先日行われた米韓合同軍事演習に対しても、 北朝鮮は文句を言っていたようですね。日経新聞の記事を引用します。米韓両軍は10日、テロなどを想定した危機管理参謀訓練を始めた。13日までの予定。米韓は今回の訓練に続き、16日から朝鮮半島有事を想定した合同式書演習を実施する方針で、演習が自立上スタートした。 北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記の妹、キム・ヨジョン党副部長は10日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表、韓国に強い遺憾を表明した。アメリカの脅威に対処するため、国家防衛力と強力な先制打撃能力の強化に拍車をかけると述べ、各ミサイル戦力強化を警告した。韓国メディアによると、 合同指揮所演習は参加兵力の規模を縮小して行う予定。北朝鮮は毎回米韓演習を強く非難してきた。特に今年は7月27日に南北間の通信回線を約1年ぶりに復旧させた一方で、キム・ヨジョン氏が8月1日の談話で米韓演習の中止を改めて要求。コーナを織り交ぜながら揺さぶりをかけていた。 韓国では通信復旧や金与正氏の談話を受け、与党議員などから米韓演習の延期を求める声が出ていた。しかし、文在寅政権は、アメリカ軍が持つ韓国軍の有事作戦統制権の早期返還を目指している点や、延期した場合に北朝鮮の言いなりとなっているとの批判が出ることなどを考慮。新型コロナウイルスの感染拡大も踏まえ、 規模を縮小して実施することで北朝鮮への刺激を最小限に抑ええたい考ととみられるとのことですが、まあ北朝鮮が米韓合同軍事演習に文句を言うのは毎度のことですね。それにしても日本には危険な軍事大国家への動き、防衛の名のもとに周辺国を攻撃するための準備と批判しておいて、自分たちは国家防衛力と 強力な先制打撃能力の強化に拍車をかける。各ミサイル戦力強化を警告ですか。相変わらず北朝鮮は恐ろしい国ですね。しかし今の韓国政府にも北朝鮮の言いなりになりたい人が多いようです。JB プレスの記事を一部抜粋して紹介します。嫌な予感は的中した。北朝鮮側にはアメリカ軍と韓国軍が 原則的に毎年開催している米韓合同軍事演習を中止させようとの魂胆があった。そして韓国は北の意を組むかのように8月16日から開始予定の米韓合同演習の規模をできる限り縮小して実施する方向で調整しているんだという。大統領任期が来年5月までのムンジェイン大統領は自らのレガシーとして最後に 南北関係で大きな成果を残したがっているとされる。だが、そのためだからといって、核やミサイル開発を進め、各国に威嚇したり、他国の国民を拉致したりする国の言いなりになるような態度は許されない。まして、北朝鮮のやり方からして、演習の規模縮小で好意的な反応が得られるとはとても考えられない。何度同じ失敗を繰り返したら学ぶのであろうか。 自らのレガシーづくりのために、北東アジアの安全保障体制を勝手に犠牲にすることなどあってはならない。とのことですが、ムン大統領には自国民を守る気持ちは毛頭ないのでしょうか韓国は米韓合同軍事演習を縮小とか中止とか言っていますけど、アメリカ軍が撤退したら北朝鮮の思う壺ですよね。アメリカ軍がいなくなってしまうと、 北に侵攻されることぐらい容易に推測できるんですけどね。アフガニスタンのニュースからは何も学べていないようですね。大統領とは違い、一部の韓国有識者からは、このままではいずれ韓国もと警戒する意見も出ているそうです。野党国民の力の大統領候補、チェ・ジェヒョン氏も自身の SNS で、韓米同盟は アメリカ、アフガニスタン同盟とは比べられないが、アフガン崩壊の惨めな姿を見ながら、我々は改めて安保に対する警戒心を高めるべきだと発言していましたね。アメリカに見捨てられる前にまともなトップが生まれるといいのですが、まあ、北朝鮮や中国共産党の静かな侵略がかなり奥深くまで進んでいると見られるので、まともなトップが生まれるってのは、